えー、これからですね、今、すでに新築の住宅では、その煙感知器をつけなければな り, なりませんけれども、既存の住宅ですね、すでにできているおうちは、23年の5月までに煙感知器等をつけなければなりませんこのつけ方、場所については、お近くの消防署に問い合わせていただくと、詳しく教えてくれます。 いち早くです、ね、煙を上の方に上りますから階段室それから寝室等の天井とか高いところの壁につけていち早く寝ている人お家の人をベルで起こしてベルまたはブザーで起こして早く逃げそして早く通報するための警報ですねそれを鳴らします。 煙はまず上に上がりますねそれから天井部分から横に行きますが横に行けなくなると今度下に下がってきます、えー、最初のうちは下に中性体といって、えー、クリアーなエアが残ってますのでできるだけ姿勢を低くしてそれから壁伝いを慌てないでできるだけ急いで、えー、逃げることが、えー、助かるコツだと思いますあの経済的な部分とかいろいろな諸事情がございますけどもえー できる範囲からどんどん煙、または熱感知器を取り付けていっていただきたいと思いますそして、えー、一人でも多くの煙、それから火事による犠牲者を少なくしていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました